好きな朝顔のこん作品が出来上がりました。はい。どうもこんにちは<笑> VCP のあまちゃんです。その毛細管現象を利用して、鉛筆ペンを使ってるのでこのブラックライトを当てるとこんな感じで綺麗に発色してくれます。はい。わあすごい綺麗に光ります。星なんですけどね。はい。じゃあその作り方を。映ってます。はい。 最初にそうです、はい、こんな感じで四つ折りにして四つ折りにした後このこの横に広がってる部分を中に折り込む感じでひひだだを作っていきます8つのができまますつのがでしたそしたらこの蛍光ペンでまあ大体真ん中ぐらいのところにこんな感じで。 自由に色をつけていきますこんな感じでまあカラフルに色がついたところで次にこのペットボトルキャップを使っていきますここやり方はここに水を入れて上の方までこぼれないぐらい。 本当に上の方まで入れちゃって、うん、はい、うん、じゃあこんな感じで、おったら、このあんまま。開かないで入れるんだよね。入れて、はいれてきます。はい、して、あとは。待つだけです。はい、じゃ、あ待ちます。はい。いや、すごい、今電気を消して、ブラックライトを、うん。ブラックライトね。はい、はい、ブラックライトを、今、つけました。そうすると、さっき、点、書いたところが、どんどん。毛細管現象によって。 展開していってます、うんで。こんな感じでちょっとみんなで楽しく色をつけてます。はい、楽しいですよ。で、こう、はい。ロシにたくさんお絵描きをしてもらいましたので。うん、はい、じゃ、これさ、折ってあって、開いてるのが面白いと思う、きっと。そうですよね。うん、よし、ちょっと。うん、いでいでで鳥をはい。 はい、えー、すごい綺麗な花が咲きました、うん、すごい短時間でもう紙全体に水が行き渡るぐらいにはかなりのスピードでした、はい、でこれをこの後乾かしてどうしますか、はい、乾かしてと、うん 朝顔を お, お花にします。<笑>はい、お花のイラストでも描いてもらおうかなと思います。うんはい、こんな感じで、ねうん、これがセンスを生きるところ。はい。まあこんな感じで<笑>。じこれは乾燥させてそれがかのりかなんかで貼って。そうです 光る朝顔です素敵な朝顔のそんな作品が出来上がりました。